みんな集まったようだなもう大丈夫なのナルトああえいい顔になっとるでは深作様ペインの情報をいいじゃんこれがジライアちゃんが残したペインの情報じゃリンネガンか思った以上に厄介ですねしかもどこにもいるなんて 他に深作様自身が感じたことはありますか今はどんな情報でも欲しいのですうんそうは言ってもないやそういえばあの時ジライヤちゃんがこんなことを呟いておったな<音声>おいどうした本物はいない。 本物はいない一体どういう意味なんですかわからんなぜあれを口にしたのか見当もつかさすがにそれだけじゃどうしようもないですね。ナルトもうペインのことは大体わかった。俺は修行に行ってくるってばよ。あんた いきなり何言い出すのよどんなにすげえ能力を持っててもそれに負けないくらい強くなればいいだけだ俺は修行して、強くなってそんでエロ仙人の仇を絶対取るじっとね。イ力むのはいいがな今のお前がここで修行してもペインには到底勝てりゃせんだと だからじゃこのわしについてこい妙牧山で戦術の修行じゃ妙牧山そこで修行すればペインに勝てるようになるのかそれは分からんじゃが今よりも可能性は上がるじゃあ迷うことなんか何もねえ ペインに勝つ道があるってんなら俺はその道を信じて突っぱしるだけだ<笑>よういうたうんではしばらくの間ナルトはお預けします想像しいやつですがどうかああさてナルトちゃんは修行の準備をしてくるがいいわしはこの葉のもんで待っとるからな よーしやってやる なるぞジャン よ, よそれじゃいくとするか。 千人ってば時間はいくらあっても足りねえんださっさと修行を始めようぜおいお、はいナルトちゃんよそうせえでも俺は遊ぶためにここに来たんじゃねえ強くなるために来たんだってばよこりゃくっちょうじゃなよかろうならばさっそく修行開始じゃへへ<笑>そうこなくっちゃな まずはこの環境に慣れるところから始めるえ慣れる、ま、この妙木山は特殊な環境下によってな慣れていなければ単純な行動をとるだけで体力をひどく消耗するようになったるんそんな感じはしないけどま動けばすぐにわかる。 これってわしの術で作り出した偽物だしじゃやがその強さは折り紙つきよやらとの手合わせを通して少しでも早くこの環境に慣れてみせそれが第一の修行じゃよ<笑>しやるぞ クリア I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ことは倒したけど体がすげえ重たいってばよこれが妙木山の特殊環境じゃよくわかったじゃろはあはあしかし初めてであそこまで動くとはナルトちゃんはほんとに面白い逸材じゃ つ, はつ次は休憩じゃ さすがのなるちゃんも動きもまいままだまだ今はゆっくり休めへい準備できたのか ええ、あなたの方はでに準備は済ませてある問題そうしかしさすがは我が師だあの一撃で我らが一体を使い物にならなくするとはなだがそれも一時的にこちらの足止めをさせたにすぎない ああ、さて行くぞ邪魔する忍びはすべて潰せ分かっているよしこれより木の葉に向かううーんよく寝たさあ今日も修行頑張るってばよ うん修行の前に一つ確認しておこうかナルトちゃんよここに来て数日は経過したがどうじゃ体のつそれがさ初めの時より疲れを感じなくなってきたんだよな今だって体がすげえ軽いしふふ<笑>そうかどうやら修行はうまくいっておるようじゃなナルトちゃんそれすなわち 自然エネルギーがその身につき始めていることを指しておるのじゃ自然エネルギーうんじつは己ののうちにある精神エネルギーと身体エネルギーを使っておることは知っておるなうん。 それに比べ外から得るエネルギーを自然エネルギーと呼んでる自在に扱うことができれば忍術よりもはるかに強力な戦術を使うことができるそして戦術を扱えて初めて「戦人」と呼ばれるのじゃ戦人か。 まますますやる気が出てきた自然エネルギーは体を活性化させる効果もあるじゃからすっげえ自然エネルギーってすっげえじゃがまだ慣れてきただけこれからも修行を続けて自然エネルギーの扱いを完全に習得するんだよな分かってるってばよ<笑>それでは 今日の修行に移る準備ができたら奥の修行場に来いよしやっ 今日始めようぜ、うん今日の相手は手ごいぞ、ね、エロセそうじゃ今度の相手はお前の死ジュライアちゃんじゃお前がいまだに悲しみを抱いているのはもちろん知っておるじゃがもはやそうも言ってられまい 《お前には役目があるのじゃから》あ, あもちろん分かってる俺野が力を見せてみようそして見事ジライアちゃんを超えてみせえ<笑>ちょうどいいってばよいつかはエロ千人も超えなきゃならねえって思ってたとこだ目の前のやつは偽物かもしんねえけど俺の力を思いっきりぶつけてやる。 じゃあ、わしの心配は理だったようじゃな行くぜエロ仙人戦闘開始行く ぜ, 行くぜ よかった。 ハハッ修行のせが少しは出てきた。 おったか<笑>やっぱ偽物だったな俺の中のエロ仙人はまだまだはるか上にいるあれくらいなはずがねまだ俺はエロ仙人には遠く及ばねえだからもっともっと強くなってみせるそうじゃねえとエロ仙人に追いつけねえから<笑> 口で言うのは簡単じゃがこれより先はさらに厳しい修行になるぞそれこそ諦める方が楽だと思えるくらいのな俺は強くなってエロ仙人の仇を取るって決めたんだまっすぐ自分の言葉は曲げねえそれが俺の人道だ め, めないとこのうまさにジュライアちゃんの弟子やなよう言うたそれでは次の修行に入るこれで合同任務は終了ですねああわざわざ木の葉からすまなかった。 い, いえそれでは私はこれでうん<音声><音声>任務終了だな<音声>さっさとの葉に帰るとするか コノハガクレイれ偽りの平和の上にあぐらをかき巨実の映画を極める愚かなる里 ここより世界に痛みをこの予感外れていればいいが何にしても急いで戻った方がいいな。 のがからなんだいったい何が起こっている大丈夫ですか キュービの人中力の居場所をはけ出なければ消えてもらう黒の衣に赤い雲模様そうかこいつが暁さあ言えこの葉の忍びを見くびるなお前のようなやつに仲間は売らないそうならばお前はここまでだ ここまでなのはまお前の方だよ<ス>かかしさんなんとか間に合いましたねコピー忍者の畑カカかかしかあえて光栄だまさかここまで派手に攻め込んでくるとはねそこの負傷者を連れて引いてくださいまあここは俺に任せて わ、ま、わかりましたお願いしますかかしさんさてキュービーはどこだ愚問だな答える気なしならばお前に用はないリンネナンこいつがジライア様を倒したペインか 痛みを知れ。 たな<笑>思った以上にやるな<笑> だが我らを倒すまでには至らなかったなどういうことだこいつもあのヒ弾とかいう奴らと同じなのかお前のような奴を残しておくと後々厄介ここで消しておくチッカカシ先生チョージそれにいいのか返せに来ました 助かったと言いたいとこだが今回は相手が悪すぎる気をつけろ油断するとすぐにやられるぞいくら雑魚が増えたところで同じだ神に挑むこと自体が無謀身をもって教えてやる来るぞ ここまでやればさすがに立てないだろう。 さすがはこのハガクレ、粒が揃っている。<笑>どういうことなんで立ち上がれるのお前たちが俺に勝つことなど不可能。シ<笑>ャクラを使いすぎた。もう体が。だが。 まずはお前たちを消す、うん。終わりだ。お前の相手は俺だ。カカシ先生。お前たち二人はここから離れろここは俺が守る。で、でも。俺がこいつを止めている間にできる限り民間人を逃がすんだ。カカシ先生。何？ 時間稼ぎをしたらすぐに俺も駆けつける。行けいいのかけ先生、待ってますからねああ自らがおとりとなって逃がしたか。うん、<笑>シャクラを使い果たした身で。 大したものだだが俺は甘くない裁きを与える悪いなナルトさくら 直接攻めてきた暁が俺はこれから里の救援に回るお前は五代目のもとへ行って今後の対策を聞いてくれはい急がないと <音声><笑>さすがにやるな<笑>これが暁の力か<笑><笑>そろそろ教えてもらおう。 なるとはどこにいるああんなもん知らねえなつうか知ってても教えてやんねえよ当然だ<笑>あいつは俺たちの大切な仲間だ仲間は死んでも売らねえ大したものねだがたとえ今黙っていたとしても恐怖を植えつければその心は揺れる恐怖は痛みは 人を変えるその恐怖をお前が教えてくれるというのか<笑>面白いじゃねえか。シノン、イラタ今回の敵は相当強い。油断すんなよ。当たり前だ。邪魔する者は何人だろうと消す。 俺たちの勝ちだ思った以上にやるさすがにこの体ではダメなようねバカなおいおいおい今まで戦ってたのはただの分身だったのかよ分身であの強さか<笑>くそジョブ 大丈夫だよあだってこの戦いを止めるためにみんな必死になってる里のために一つになってるだからまだ負けたわけじゃないそれに そ, それにナルト君だったらどんなに苦しくてもつらくても絶対に諦めないはずだから 《合ってるよひなた》《そもそも俺たちも最初から諦めるという選択肢はない》《今はできることを全力で遂行するのみ》キバくんシノくんさて話はこんくらいにしてそろそろ行こうぜ》まあっ行くぜひなた》うっなくん いで師匠に会わないと 起きてたんだたまたま居合わせててな里に大きな被害が出てしまったなクソ綱手様今動けるものを2体に分けろ1つは暁の討伐隊もう1つは里の救援隊だ速急にこの状況を打破する各自に全力を尽くせと伝えろはいご苦労なことだが 結局それは無駄なことだえっ こ, こいつらは鼻と耳にピアスそして耳がお前が赤月のペインだなすでに俺の情報が入っているようだジライアが残してくれた情報だふん、<笑>ただでは死ななかったか。 さて単刀直入に聞こう渦巻鳴なると、九尾はどこださあねもはや九尾をかばったところで無意味だ我々の前ではいかにお前たちであっても勝ち目はないと分かった神の力を前に人はただ逃げ惑うならば我々に屈服し 従順にあった方が得策だと思うなめるな我々の先代たちが求め維持しようとしてきた平和を崩そうとするお前らが何を言っても無意味だおるなこいつなんて着ゃをしてやがるこれがリネガルの力お前たちの平和が我々への暴力だ。 確かに、かつてこのハガクレがやってきたことが全て正しいとは言えないだがお前たちのこんなやり方は許せない言葉に気をつけるこれは神からの最後の警告だ何トの居場所を言え、うん、今は我々の持てる力全てを注ぎお前たちを叩くそれだけのことそれに お前は一つ勘違いをしていいる勘違いお前たちが一番欲しがっているものは絶対に手に入りはしない木の葉の忍びがナルトをかばいきれると思っているそれは違うんナルトは強いぞ死者平行線このままでは無駄に時間が過ぎるだ 終わらせ師匠加勢します俺もやるっすペイン貴様の行いを許すわけにはいかん今ここでお題目ホカとしてあいつの友として貴様を撃つ さすがは三人さすがはホカと言ったところかお前たちはここで終わりだそれはどうかなシズネいつの間に両木戦何こいつ一瞬で頭の中を読み取ったってのか どうやらここにはナルトはいないようだな妙暴確かガマの隠れ里だったなここを探しても無駄だったということ貴様静先輩神の前ではいかなる策も通用しない 圧倒的な力の前では全てが無意味お前たち大国が証明してきたことお前たちはこの世界の主役だと思い上がり死を遠ざけていん人を殺せば人に殺される憎しみがこの二つをつなぎ合わせる とをペラペラと戦いとは双方に死を傷を痛みを伴う私たち大国も痛みを受けてきた言いがかりをつけてこんなことをするのはやめろ将痛みを感じる痛みを考える痛みを受け取れ痛みを知る。 何かするつもりか。痛みを知らぬ者に、本当の平和は。へい、死者。奴を追え、絶対に逃がすな。 何を考えてやがるわからないわからないけど早く押さえないとまずい感じがする <笑>ここより世界に痛みを神天聖 がこれをやったのかは明白じゃジライアの小僧の肩にいたときと同じものを感じる どうしたなナルトくんがナルトくんがこのはに戻ってきてる<笑>ようやく来たかなるほどこの虫たちの反応はナルトだったかそれにあれはあかつから一戦交える気だなあいつキマくんシノくん私たちもいややめておけ。 虫たちが騒いでいるナルトのチャクラを感じ取った時からなどういうことだよ今までのナルトとは全く異なるチャクラを有しているとても大きく強力な修行を通して莫大な力を手にしたに違いないならばおそらくこれからの戦いは人外の規模になるはずそんな戦いに加勢してもただの足手まといになるだけってか そういういことだ で, でもひなた悔しいけどここは抑えどきだぜ<笑>でも私はそれでもナルト 渦巻きキナルトてめえがペイわざわざお前の方から来てくれるとおり探す手間が省けたてめえこの感じどうやらお前は仙人になったようだなジライア先生と同じようジライア先生だと俺もジライアから術を学んだ ジライアは俺のかつての死だ何お前にとって俺は兄弟子同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだが死は平和を望んでいた<笑>ふざけるなお前らがやったこれのこれのどこに平和があんだってばよ木を見て森を見て お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしくつかまれ。お前の死が平和へとつながる。ざけんな、ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠を、俺の仲間を、を俺の里をこんなにしやがったお前を、俺は絶対許さねえデイダラが言っていた通りだ。話を聞くようなやつではない。 ならば力ずくで捕獲するのみ蹴りつけてやる来いこれで終わらせる。 で私はナルトんが。 から素晴らしいものだな な, なんでだなんでこうなっちまう 《こんなことで諦めるなんてそれでも俺の息子がい》ね、う、四、ん、代目木陰 1本目の尾まで封印が解放してしまうとお前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさなるべくそうなってほしくはなかったがでも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったからイーブンってとこかな大きくなったねナルトナルトって俺の名前なんで4代目がうんだって お前の名前は俺が名付けたんだからせがれなんだしせがれじゃあ俺ってはさっきも言ったろ俺の息子だって<笑>父ちゃん俺の四代目が俺の父ちゃん キュービをお前に封じてからいろいろと大変だったようだねすまなかったずっと聞きたかったん何でだなんで俺にキュービを封じたんだってばよキュービが俺の中にあるおかげでいろいろ大変だったんだぞお前にキュービのチャクラを封じたのは その力を使いこなすと信じていたからだ強大な敵とぶつかった時お前を助けてくれる力になるとこの葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になるとそう信じていたからだなの勝手だってばよああ勝手だったでもお前なら俺の息子ならできると確信していた コのハの里は潰されちまったお前の中から見てたよそれにジライア先生のことも知っているあいつはペインはむちゃくちゃ強えってばよ今まであったどんな敵よりもああでも俺はあいつを許せねえエロ仙人り里も全部あいつが潰しやがっただから 俺はおそらくあのペインもかつてはお前と同じ気持ちでそして結果として今の惨劇につながったえ何もないところから憎しみは生まれない大切なものを救おうとして戦いが生まれるそしてそれを失うことで憎しみにとらわれるじゃあ あのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのかそれは分からないただ理由なき憎しみはないはずだ結局のところ忍びとはその憎しみとの戦いなんだどの忍びも憎しみと戦っているジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだでも だからって俺はペインを許せねえ許すことなんてできねえああ4代目教えてくれってまよ俺ってはどうすればいい答えは自分で探すんだその答えは俺にもわからないよそそんなことできるわけねえだろエロ仙人や4代目すらわかんなかったことをこの俺ができるわけねえ俺っては頭悪いし そんなにすげえ忍者じゃねえしそれにお前ならその答えを見つけられる俺はお前を信じている本当に本当に俺にそんなことどこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね さてそろそろ俺も行かなきゃならないかなチャクラが薄れてきてる封印を組み直すだがこれで最後だ<笑>このハはまだやり直せる。 どんな時でも俺はお前の味方だよ。 いったい何が<音声>こいつすでにキュービを制することができるというのかこっからが<音声><音声><音声> よし を使いすぎる。<笑>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 それ聞いた時はまだ意味がわかんなかったけどけ ど, けどお前たちと戦っている時に誰かが見てるようなそんなチャクラを感じ取ったんだ感じ取っただった仙人モードは周囲のチャクラを感知することができるそこで初めてエロ仙人の本物はいないって意味がわかったお前たちを操っている本体がいるってわかったんだ 厄介だなその力もうお前の本体の場所もわかってるあとはそこでお前と話をするってばよ今さら俺本人に話したとて何も変わらないそんなの直接話してみねえとわからねえ<笑>無駄だ お前では到底俺の痛みは理解できない。到底。長門。ああ。 平和がのこのこやってきたか、うん。お前が本体か。お前がみんなを。俺が憎いか。敵を目の前にし、復讐を成し遂げたいだろう。俺はお前と話をするつもりでここへ来た。けど他に確かめたいこともあった。 確かめたいことだと自分の気持ちを確かめたかった。カを目の前にしたら、俺がどうするのか、自分でも分かんなかったからだ。で、やっぱてめえは許せねえ。今にもぶっ倒したくて、震えが止まらねえ。ならば、かかってくるがいい。それがお前の正義だ。 <笑>お前を弟子にしてよかったわいどうした俺を許せないのではないのかエロ仙人は本当のいい意味で理解し合える時代が来るって信じてるって言った その答えをお前に託すって言われて俺はただ弟子として認められたみたいで単純にうれしかったんだそれがどんなに難しいことか今になってよく分かったそんなに簡単なことじゃねえってこともだが俺を許せないことに変わりはないはずだ俺はお前の死を殺し 仲間を殺し里を潰したこの現実を目の当たりにしお前は本当にジライア先生のザレ事を信じることができるのかお前がエロ仙人の弟子だと分かった時どうしても聞いておきたいことができたなんだエロ仙人の弟子であるお前がどうしてこんなことになっちまったのか 俺はお前の考えが分からねえ。お前は里を仲間を大切に思い、そしてそれらを守りたいと強く願っているな。うん、守りたいもの、大切なもの。 かけがえののないものそれらを思うのは何もお前だけではないかつての俺にもそう思えるものがあっただが今はもういないすべて争いに奪われたのだ。 偽りの平和そして野心くだらぬ思惑が争いを生みそして俺の大切なものを奪った両親も親友も何もかも俺の前から消えた俺は争いを憎みそれを生み出した世界を深く憎んだしかし同時にこうも思った 争いを止めることができれば憎しみは消えるとそれがこの世に平和をもたらすことになるのだとならばどうすればそれが実現できる答えは至極簡単だこの俺が神になり争いがなくなるよう世界を導けばよいのだ そうすればすべてがきれいにおさまる。俺のように憎しみを抱くものがなくなる。だから俺は俺のやり方で俺の考える平和を実現させるために動いた。わかるか、これが俺の正義なのだ。 ジライアの言っていた本当の平和などありはしないあるのは何かを犠牲にして成り立つ平和だこの呪われた世界に似合うのは呪われた平和だ暁のペインとして人中力を借り続けたのも俺の考える平和を実現させるためだ すべては世界のために平和を考えてやったことだ世界のためにそうだ少しは理解できたかあああんたの考えは理解できた<笑>ならどうする このままおとなしく捕まってくれるかそれはできねえ。え俺は今の今でもあんたのことが憎くて仕方ねえくらいだ。では、ここで決着をつけると。でも。んエロセニは俺のことを信じて託してくれた。なら。 エロ仙人が信じたことを信じてみる俺は最後まで師匠を信じる愚かしい今さらジュライアの言っていたことを信じて何になる本当の平和などありはしないのだ俺たちが呪われた世界に生きていく限りそんなものはありはしないだったら俺がその呪いを解いてやる うん、平和っていうのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる俺は諦めねえ<笑>それが愚かしいというのだ諦めずにいれば全てが叶うのか諦めずにいれば平和が訪れるのかそんな考えでは何も掴むことはできない救うことはできない何も誰も <笑>俺ってばバカだから平和がどうだとかどうすればいいかとかまだはっきりとは分からねえでも諦めたら全部終わりだってのは俺でも分かる<笑>諦めちまったら夢も希望も何も叶えらんねえ前に進むこともできねえそんなのは嫌だ 自分の道は絶対に負けたくねえ<笑>やはり子供だお前はそんな幼稚な考えで本当の平和が訪れるとでもできる<笑>俺っては約束したからなだがいつかは 人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとるなんか難しいってばよ答えが見つからんかった時はその答えをお前に託すとしようかのおしエロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ <笑>約束は絶対に守るまっすぐ自分の言葉は曲げねえそれが俺の人道だ<笑>師匠の意志は俺が引き継ぐそれ絶対に俺が叶える本当の平和への道がないのなら この俺がゼロから作り出してやる信じてくれる人がいる限り俺は最後まで諦めねえ良いか長門 先どんなことがあっても決して諦めるなよ諦めることなくまっすぐに進めきっとその先にお前の描く平和があるヤ彦コがコナンがみんなが笑っていられる平和がなわしはお前を信じとる必ず平和をもたらすことができると信じとるぞ 諦めない心かそういえば俺もジライア先生から教わっていたなだが痛みと憎しみにとらわれそんなことを忘れてしまっていたが長門<笑>おかしいな同じ死を持つ俺だ。 あの時は持ち合わせていたはずなんだが渦巻き鳴ると、お前の目はこの混乱の中で少しの曇りも見えないお前の目は俺のリンネガンよりも先が見えているかのようだ お前は俺とは違った道を歩く未来を予感させてくれる師匠の意志は俺が引き継ぐそれ絶対に俺が叶える本当の平和への道がないのならこの俺がゼロから作り出してやる俺は兄弟子 同同じ死を仰いだ者同士理解しあれは冗談のつもりだったんだがなお前を信じてみよう渦巻ると。長とあなたコナンもういい俺には新しい選択肢ができた。 諦めていた希望への選択肢がそれにだ弟弟子が諦めないと言っているのに兄弟子である俺たちが諦めるわけにはいくまい。長とでもその術は今のチャクラでその術を使えばな何なんだけど 輪廻転生の術 何, 一体何しようってななくなった者たちを生き返らせる。えっそんなことできるのかこの葉へ来て、俺がやめた者たちならまだ間に合うこれがせめてもの償ぐないだ。ん 痛みと傷を伴わせるものだ大切な人の死ほど受け入れられず死ぬはずがないと都合よく思い込む死に意味を見出そうとするがあるのは痛みとぶつけどころのない憎しみだけ 君のような死と永久に続く憎しみと言えない その道を迷わず進めそうすればきっと俺の役目はここまでだ。ナルトお前だったら本当に。 の術が発動した今頃木の葉の者たちが息を吹き返している頃だろうそっか今までの長門にはこんな選択肢はなかったでもこの子が長門の心をこじ開けたあのかくなだった心長門を変えた不思議な子 そういやお前はこれからどうすんだもう暁に戻るとは思いたくねえけど暁は抜けるもはや何の未練もない長門の夢ジライア先生の夢二人の夢がお前に託されたのならこれからはお前が二人の夢だ長門がお前を信じたのなら 私もお前を信じる私たメ雨クれはお前と共に二人の夢を追いかけることにしよう諦めないど根性それから痛みそれが師匠と兄弟子から譲り受けたもんだみんなの意志を引き継いで俺はまっすぐ歩いてみせるってばよ これまでもそしてこれからもな今度こそお前は散ることのない希望の花であってくるあ you、sure. よよ先生よくやったなみんなは<笑>よく帰ってきたありがとうお前が帰るのを待ってたんだみんなが。 大きくなったら…本当に…ナルトナルトコンおいおいおいおいやったじゃねえかこの野郎まさかあんたがねすごいじゃない僕はナルトを信じてたよいってボすなってばよさすがはナルトコンテス ちゃん本当昔から変わらないんだからいつも無邪ばっかりしてご、ごめんでもさマカあれありがとうナルト <音声>さあ、勝利の祝いです。ナルトくんを胴上げしましょう。おそりゃいい考えだ。そそこまでしなくていいって。<音声>何に遠慮してんだよ。あんたらしくもない。こりゃ一応おい。ちょっとちょっと。 問題ね、今目の前に英雄がいます。